うんんでしょうね多分その次元に関してもそういうところまで行き着いた人間にしかできないことっていうのはやっぱりあるんですよね。その こういういパソコンとか携帯とか発明した人もそうですしその賢者っていう方々に関してはその何かをそのクリアしてるからこそそういう発明とかあのできると思うんですよね、まあ、車でも飛行機でも何でもそうですけれども。 あのクリアしたし人間にしかできないことっていうのはやっぱりあ る, あるんですよねそれはなぜかというとそのかそのね何つったらいいんですかねこの自然空間と自然界に対してその通その回路がですねこう接続されてる接続してしまうと そういうい非現実的な考え方もしくは そ, のそういうのそこ伝わってひらめいたりとかしてしまうのでやっぱり強いですよねそういうその分かってしまうまあないしはたどり着けてしまうその領域があると。 普通の人間では、その、たどり着けない、その、要素っていうのが、こう、もう、備わってしまうので、で、その、今何が必要なのかとか、そういうものが、もう、どんどんどんどん組、組み、組み、組み込まれて、その、出てきてしまうので、その人にしかできないと思いますね。 なん か, かんないことがあるとそ の, その発想がパンと出てきたとしてもあのその人には同じになれるかもしくはその人を超えることができるのかって言ったらやっぱりそのおその 思, 思ってる 方がどれだけね、その何て言うんですかねあの問題に対して解ける力を持っているのかどうかですね。まあ世の中にいろんなものがあ る, あるしその方法もありますけれども。 その前にですね、そういうその非現実的な考え方ありえないよっていうその内容があの持ってしまった方というのは、またその先にですねその進むことができるので、そのひらめき度が全然違うんですね、加速する。その なんか出てくる次次次次っていうねそのペースが全然違いますねそれはもう日頃からそういうトレーニングができてきているからこそそういうところにたどり着けるっていうことなので、あのー、未知なる領域誰も踏み込んだことのない領域にその踏み込んだ方っていうのは やはりでですね、できます、ね、うんだってものとかその方法手段っていうのは後からこう出来上がってくるので一つのその非現実的なことに関して出てきたことに関してじゃあ何が必要なのかとかその材料集めですよね。 あのそういうそのその頭の中でですねもうわ分かっちゃうんですよね、何が必要って、これだめ、これじゃないとか、その判断できることもできるので、その非現実的なことに対してのイメージがですね感覚的にできている方というのは、もうこれは違う、これは必要っていうことがですねできてしまうんです、これに対して。 でそれに対して追いつけてくるその人たちっていうのはいますのでその理解力ですね、ああのー、内容が説明されなくても見て行動しているのを見てあそういうことかじゃあこれ必要かなとその提示するそのこともですねできてくるんですね。 ですからその「非現実現時の考え方ができた方に関してもうそういう人たちもですね判断できるんですよねあこの人よくわかってるなとこちら側が何も提示言っていないのにも説明していないのにもかかわらずよくわかっているなとあこの人使えるなっていうふうになるんですよなんか全然その見ていてもわけわかんないなっていう 無理ですねうんそんな感じでしょうか、はい、なので、うん、もうそういうバカでかいそのあの こ, こ, ことをやるって私が提示したことに関してどれだけの方が理解できるのかな ということですね、うん、だから要するにその何全く何もない空間にそのものをですねこう浮かせた状態でそのその要はどういう構造に作っていくのかっていうことはですね、うん、ですねはい。 要はもう簡単にシンプルにですねそのあ何が必要なのかっていうことができますのでまず根本何がその基準になっていてそれが他のその要はがこうついてくるっていうことですよね<笑>、うん、私何も資格も何も勉強してないですし あのなぜそういう日になったかっていうのはやっぱりその5年前に真剣に考えどういうことなんだろうかっていうことを真剣に考えてたからこそその夢見夢の中で寝てる時に夢見の中でですね見させられた風景がですねその次元 の, そのことに関してとかもいろんなもうの目に見えない仕組みをですね あのこの空間さんから教えていただいたのでじゃあ本当ねそれがあるのかどうかっていう確認とかですねそういうそのできてきてしまうんですよ道順がで食に関してもそうですし要は乗り物に関してもそうですしそれから空間に対して の, そ の, その浮くまず浮かせるっていうその 構造の物体ですよねあとはもう素材何にできてたらいいのかとかこ出てきちゃうんですよだからもうその私だけではなく私も考えますので皆さんも考えてみてくださいっていうその提示をですねそのしてきたんですけれども。 まあ空飛ぶ靴もそうですよね空飛ぶ靴って簡単に言ったって何個いるのかとかやはりこの両手でねその靴がダメその飛んでる最中にそのまあ、故障したとかなんか不備が生じた時にじゃあその靴だけじゃダメだよなとようになってくるんですよ靴だけダメだなって言うと両腕両腕 で, すよ、ね、でなんか支えてるものがないと、まあ、片腕でもいいですよもう これでもう支えてて離陸できるっていうこともです出てきますのでだから溶けた人じゃないかに安全に安心してその作ることができるのかっていうことがもうやっぱりその最重要になってきますので。 私がそのトラトム靴作りたいって言って誰かがそれと同じ靴だけでね作成したとしてもそれ以上はできないよってことなんですよ真似しても私の提示したことを真似して作成したとしても不十分が出てきますよってことなんですよ だかものづくりでもなんだそうですけどその安全性ですとか本当に大丈夫なのっていうところを私はね、あのー、持って仕事をそういうその作成にするのでいかにその集中してやるかものに対してあこれじゃダメやなだっちもその場でねその出てくるんですよ発想がいやいや待てよこの靴だけじゃダメやな っていうその方向性になるんですよ私だったらねだって私がそのあの思ってその出てきたことが靴だったん で, で靴プラスそのあれですねその要は仕事柄そのやっていたっていうそのタイマーのねあれのヒントですねやっぱり腕にもその必要取り付ける装置が必要だなと。 なおかつ、その気温に、ね、あの対応できるスーツとかですね、スーツもただスーツって言って、単純に言いますけど、その要は、ここですよね、こう 寒, 寒さをそうそのしのげるところまでそのやんなきゃいけないというね、こういうね、まあ、ゴーグルをゴーグルつけるのかとかね。 暮らけるのかとかどうかとねっていうところまでもだから簡単じゃないんですよ私その簡単に定義してますけど実は簡単じゃないんですよそう簡単じなことじゃないっていうことですのであのー、私 の, そのひらめいたことに関して盗んでやるのはいいですけど作成していくのはいいですけど。 そんな簡単じゃないですよ、と。いうことですね。うん。お金も、まあ、もちろんかかりますしね。だって在場揃えるのにそうでしょって、ついお金かかるでしょって。私お金ないですからね。だからお金があったら、自分で、その、職場をね、その、借りて、ちょっと僕までストップしますね。